畳百裂犬お前はもう死んでいる青畳工房六代目おはようございます六代目です六代目のネットで見た話題ということでサザエさんにスマップの五人がそのままの姿で登場するらしいですもちろんアニメ風になって出るとは思いますけど、えー、声優初挑戦 のメンバーもいるのかな分かりませんけどサザエさんといえば茶の間で茶舞台をみんなで囲む風景これがとても印象的です最近の家庭じゃなかなか見られない光景なのかもしれないですね茶舞台を囲んで畳に座るとてもいいじゃないですか私が家を建てる場合でも多分、えー、必ず自分の部屋に行くにしても ある空間を通らなければいけない、家族みんなが集まる空間を通らなければならない空間を作りたいと私は思います。まあ子供が娘3人なので、私のような親父は将来的に口を聞いてもらえなくなるという可能性もありますので、せめて顔だけでも見れるような状態にして、あ今日も元気だなというところを確認できるような家づくりにしたいと思います。それでは。